一番いいいなな帰りがが あ, あの誰もだ、ね、すごいなのだはててみにと、ね、初め向こうから来るやつ絶対かっこいい。 今この<音楽>そうそうそうそう。 雪が降ったらどこなんで、ね<笑><笑> ああ、のどねそこはのらねおったねね そ, こそこっとおった大迷惑。<笑><笑><笑><やー><笑> でもこれはもう十分きついよね。<笑>